もはや自分が何を言っているのかすら分かっていないのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。今や韓国においては、ムン・ジェイン大統領をもはるかにしのぐ最高権威者となった感すらある自称元慰安婦イ・ヨンス氏。そのイ・ヨンス氏が 何にやらまた猛言を垂れ流している模様です。連合ニュースの記事を引用します。韓国外交部のアン・ウン・ジュ副報道官は26日の定例会見で、旧日本軍の慰安婦被害者のイ・ヨンスさんが国連拷問禁止委員会を通じて慰安婦問題を解決するよう政府に要請したことに関連し、慎重に検討する との立場を明らかにした。安氏は政府は慰安婦被害者の名誉と尊厳を回復するためできるすべての努力を行っているとし、慰安婦被害者と緊密に意思疎通して円満な解決のために最後まで努力すると述べた。イーサンはこの日開いた記者会見で同委員会に慰安婦問題を持ち込み、日本が 慰安婦制度を作って運営したのは戦争犯罪であり、反倫理的な犯罪であったとの明白な判断を受けてほしいと政府に要請した。同委員会は拷問等禁止条約の履行を監視する組織で、韓日は共に同条約を批准している。2017年には、慰安婦問題をめぐる2015年の韓日合意について、保障や名誉回復、 真実究明と再発防止の約束などと関連して十分ではないとし、見直しを勧告した。E さんと共に記者会見に参加した市民団体、日本軍慰安婦問題 ICJ 国際司法裁判所付託推進委員会は、日本が同条約を履行していないことを韓国政府が定められた手順に従って問題提起することが可能と主張。 条約違反を ICJ に提訴することもできると説明した。e さんは今年2月から政府に対し、慰安婦問題を ICJ に付託するよう要請してきた。慰安婦問題を ICJ に提訴することについては、安氏は様々な意見を聴収して慎重に検討していくという立場に変わりはないと述べた。とのことです。 この自称元慰安婦イヨンス氏が国連拷問委員会という聞き慣れない組織を元々知っていたとは到底思えません。誰かが入れ知恵したのではないかと思われます。もしかしたら韓国政府側からの入れ知恵かもしれませんね。自分の嘘に酔っている感のあるイヨンス氏は ICJ に訴えれば本気で勝てると思っているのかもしれませんが、 さすがに韓国政府関係者は勝てる見込みが少ないと見ているのかもしれません。韓国政府が本気で勝てると思ってたとしたらもうとっくの昔に ICJ に出ていた可能性が高いですし、韓国政府は竹島問題についても ICJ から逃げ回っています。日本はこれまで公式に記録に残っているだけでも少なくとも3回韓国側に ICJ に行こうじゃないかと提案しています。1954年、1962年、そして2012年です。1954年当時、アメリカの大統領特命大使であるジェームス・バンフリート氏が韓国を訪問していますが、その帰国報告に、アメリカは竹島は日本領であると考えているが、 本件を icj に付託するのが適当であるとの立場でありこの提案を韓国に非公式に行ったという記録が残っています韓国が竹島問題に関して icj の付託を拒否する理由は一つしかありません韓国の主張が全て嘘だからです最近極日記問題などの動画でようやく重い腰を上げた感のある外務省ですが 竹島問題についても、韓国は過去に3度 ICJ の不託提案から逃げているという事実を広く世界に知らしめてほしいものです。さて、そんな韓国政府ですから、竹島問題以上に嘘まみれのイヨン4組の口車に乗って ICJ に出るのはさすがに危ないと見ているんではないかと思われます。その韓国政府が ICJ じゃなくて、 国連拷問委員会に行けばいいのではとイヨン寿司に入れ知恵をしたのではないでしょうかイヨン寿司にしてみれば ICJ だろうが国連拷問委員会だろうがはっきり言ってどっちでもいいことでしょう勝ち負けすらもどうでもいいことだと思っている可能性も高いです仮に裁判で負けたところで日本が裏でロビー活動をしたからだ真実は私が知っている 誰であろうと真実を曲げることは許されないと大騒ぎするのは目に見えてますからね。イ・ヨンス氏の目的は自分がこの先もずっと韓国内で敬愛の対象である最高権者であり続けることだけだと言っても言い過ぎではないかもしれません。韓国人というのはお金もそうですが中身もないくせにとにかく名誉欲の強い人の集まりです。いや、 中身が全くないからこそ名誉欲が強いのかもしれませんね。慰安婦被害を受けながら自身の恥を顧みずそれを告白し、憎き日本を相手に戦い続ける聖人という名誉に取り憑かれた金の猛さならぬ名誉の猛さこそがイ・音ンしてであると言ってもいいのかもしれません。元慰安婦であると嘘をつき続けることが名誉になるのは世界広しといえども 韓国ぐらいしかないでしょうね。ちなみにですが、国連拷問委員会とは、拷問を刑法上の犯罪とすることという拷問等禁止条約が発行された後にできた組織だと思われます。この拷問等禁止条約は、1984年に採択、1987年に発行しています。日本は、 1999年に加盟していますね。しかもこの国連拷問委員会、国連憲章に根拠規定がない組織です。国連総会、安全保障理事会といった主要機関、国際原子力機関、IAEA などの関連機関、世界保健機関、WHO などの専門機関ではないのです。 抗議の意味においては国連機関と言えますが、言ってみれば国連の方から来ましたという程度の機関です。ちなみにですが、1987年に発行した条約で、第二次世界大戦当時のことをサボこうというのは訴求法ではないのでしょうかね。まあその前にそもそもの話からして拷問なるということ自体が嘘も嘘、真っ赤な嘘なんですけどね。 もしこの国連拷問委員会が国連の方から来ましたという組織であることを知った上で、韓国政府がイ・ヨンス氏に入れ知恵をしたのだとすれば、相当悪知恵が働いていると言わざるを得ません。ICJ のような正当な組織でない以上、どのような決が下るか、全くもって予断を許さない組織であるということもできますからね。 韓国側が ICJ に出てくる可能性はほぼゼロと言っていいでしょう。この状態を長く続けると、今度は韓国国民の怒りの矛先が韓国政府に向かう可能性も高いです。韓国政府としては、そのような状況に陥る前に、この国連拷問委員会という組織に訴えることでお茶を濁し、同時に激烈なロビー活動を繰り広げて、